皆さんこんこにちはハートカイロの平野です今回は腰椎椎間板ヘルニアでやってはいけないこと3つを説明します医学的なことは専門サイトにお任せして私は現場で緩和に進んだアドバイスをそのままご提案させていただきます情報を鵜呑みにせずあなたなりの方法に消化して行動してみてください それでは腰のヘルニアでやってはいけないことをご提案します1痛いからといって安静にしすぎると痛みが長引きます毎日適度に体を動かした方が回復が早い傾向がありますこれは脳への認知行動療法で痛みがあるから動けないの思い込みを防ぐためのものです2ヘルニアの画像を見ると 痛みがが増すす場合がありますこれは痛みを画像として写真を見るので痛みの記憶を強化している可能性があります現在ではヘルニアがあっても痛みが出ないことも分かっています画像による不安は痛みを増加させる傾向がありますあなたもヘルニアがあっても 痛くない絶対ではないことを調べて認識を変えてみましょう3ストレスを無意識にためている例えば完璧主義は本人が気づかない間にストレスが蓄積しますいつの間にか痛みのダムが氾濫している状態ですストレスは適度なら生活のメリハリとなりますしかし 環境の変化によって限界を超える時がありますそして本人はその事柄を当たり前と思っているのですが潜在意識では心が疲れているのです完璧主義でなくても意識と無意識の通りが悪いと治癒能力が低下しやすくなります今一度環境を整えてみましょう